黒潮美優です今日ね第10回ということでゲストチームとして招かれましたその一員として踊れること大変嬉しく思いますそれでは本日一発目の演舞皆様の心に残るような演舞をしっかりとお見せしたいと思います全身全霊に切りますす全全身霊切りどうぞご援よろししくお願い申し上げます 地球の空に凛と立つ花 この後です、ねえー、うちのキッズ チ, チーム、えー、塩っこ組の子どもたちが皆さんの前これを持って現れます、銚、え、子、ー、の、ね、黒潮やすこい祭りのチラシでございます、ぜひ受け取ってあげてください、はい、それではたくさんの拍手いただきました、感謝を込めて、えー、<笑>ありがとうございました。